幸いです。工場どうぞ。はい、えー、改めましてよろしくお願いいたします。えー、このウォーターフロント会場一発目、えー、やらせていただくことに非常に感謝しております。しっかりと頑張っていただきたいあ行きたいと思いますので、皆様大きな心の中で大声援を送っていただければ幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。それでは参ります。夢の先。 YOOOOOOO リク重ね 大きなアクションを本当にありがとうございますありがとうございましたはい相関連の皆様ありがとうございまし た,、はい、ましたそして。